<笑>えー、皆さんこんにちは。エースでーす。初参加なんですね。おめでんなさい。<笑>ね、そうそう、あ、う、の、ん、前はね。高田遊具部会としてはあのいつもね。あの出頭してくだたんですけど、エースとしては初参加になりますので、えー、初参加にふさわしい。あの何でしょう、ね<笑> 仕ちょっとま あ, あのうちうちの話なんですけどあの今すごく新曲に取り組んでましてあのすごく踊り手の皆さんがごっちゃになってるみたいなので<笑>もし何かすそがありましたら皆さん優しい目で見ていただければいいなと思ってますけどただねもう、まあ、随分踊り込んでおりますのでバっちり踊っていただけるんじゃないかと思っておりますので、ね、じゃあ皆さん準備よろしいですかね はいいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえーすわいなす暗雲が立ち込める状況下でも努力して天へ突き抜ければ希望に満ちる瑠璃色の世界が広がると信じる踊るわ 雲海蒼天聖 い, にいつか必ずこの白い雲を積み上げるその先には光り輝く未来を お客様に感謝を込めて、礼、ありがとうございました。